はいどうもこみです。さて本日はこちらバーエレンさんからお届けしていきたいというふうに思います。タンフォール12、13のアタックですね。見ていきたいというふうに思うんですけども。えっ、ー、と、本日はですね、ディガホグに注目してやっていきたいというふうに思います。で、えっ、ー、と、今回の、えー、とアタックですね、結構格上のね、ディガホグ使った全開なんかも出てくるんで、アンフォール12、13を使っている方にとっては結構あの参考になる場面っていうのが、あの、随所に見られるんじゃないかなというふうに思います。 えー、と私のチャンネルなんですけども、こんな形でですね、クラン対戦の買い付けの動画中心にやっております、えー。ぜひね、最後までご覧いただきましていいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というところでですね、まずは、えっ、ー、と、1本これを見ていきましょうか。えっ、ー、と、3の6、こいつかな。フーマンさんがね、今回の、えー、と動画の中の結構ね、あ主役的な感じでいっぱい、えっ、ー、と、リプレイ上げさせてもらいたいと思ってるんですけども、 タウンホール14ですね。で、こちらのフォーマンさんのアカウントは13になります。ヒローは、あとロイヤルチャンピオンがレベル2上がればマックスってとこですね。あの、タウンホール14の相手で、えっと、施設は一応13のマックス、あーまあ、そこまでそってな点は13からま14の間ぐらいですかね、なってるかなというふうに思うんですけども、えー、っとですね、これがね、あのー、だいぶすごいんですよ、こいつ。 14やってる人はもう、お、お馴じみだと思いますけども、タウンホールがね、え、ポイズン効果を14から持ち出すようになって、ここに突っ込んできたユニットはもうほぼほぼ全滅させられちゃうんですね。なんですけども、あの、それをね、タウンホール13でも取り切るっていうのは、まあ、なかなか難しい中で、ギガホクで飛んのって本当にね、もうレアなんですよ。相当レアですね。今、この環境下で、 このディガホグを使ってね、タウンホール14で全開取ってる人っていうのはなかなかいなくて、あの自分も今までディガホグプレイヤーではあったんですけども、ちょっとね、最近もうドラゴンに転職しています<笑>。ドラゴンが強いんですよね、今ね、ジオンは。 なんですけども、こんな感じで、アーチャークイーン、クイヒーの形ですね、ヒーラーをつけて、もうフリーズ、レイジをガンガン積んで、真ん中タンフォールを折っていきながら、周辺部分をディガホグで削っていくという感じですね。ここの仕事をアーチャークイーンに任せていくと。で、えっと、こちら側の残ったルートですね、こういう風になっている L 字型のルート、ここをディガーとホグライダーで掘っていくっていうような感じですね。 やっていく形になるんですけども、えっと、このディガホグにえやるやる時のロイヤルチャンピオンの使い方としてはディガホグに混ぜ込んじゃうのが結構簡単でいいですねあのディガホグライダーが縦になってくれてロイヤルチャンピオンを守ってくれるので、まあ、比較的高火力のロイヤルチャンピオンが全体の進行を早めてくれるっていうのが結構おいしいですあの1箇所でこう立ち止まっちゃったりすると 結構ね、そこで、えっ、ー、と、立ち止まってる間に防衛からダメージを受けてやられちゃうっていうケースが多いので、なるべくどんどん進ませたいんですね。ということで混ぜ込むっていうのがいいんですけども、今回のフォーマンスのアタック、相当ね、やっぱ真ん中のこのギガポイズンで、ユニットが焼かれたんですけども、最後ね、ギリギリながら、このまま前回まで持っていくという感じですね。で、 えっとね、ちょっともう一回このセミを見てもらいたいんですよ。今日合計4本アタック見てほしいんですが、もう一回これをちょっと見てほしくて、この攻めかなりね、随所にいろんなポイントが集まっていて、ディガ保護をする方には、めちゃくちゃ参考になるアタックかなというふうに思うね。当然、タウンホール13でも同じことができるし、12でも同じことができます。で、えっと、ディガ保護をする場合ですね、なるべくアーチャークイーンを村の中心部に向かわせながら、外周に抜けさせるルートが欲しいんですね。 今回でドフォーマンさん、ここに狙ってるんですね。この、このルートを歩いて、こういう風に、お茶食いを歩かせようとしている。で、そこをやるためにえ、ベビードラゴンを2体使って、こっち側とこっち側ですね。あー、ベビードラとンともこれバルーンでいけてるのか。で、サイドカットをしている。まずこのカットとアーチャークイーンの壁の中への誘導ですね。外周歩かせるんじゃ全然美味しくないんで、中に入れるんですよ。で、もう一個はこれ。え、フリーズをね、シングルインフェンに2回使って、0時状態でシングルインフェンドを引っていきます。 ね、これ結構ね、あのー、マルチインフェルノの方がお得って思う方もいらっしゃると思うんですけども、マルチインフェルノであれば、まあ、フリーズを使わなくても突破できるケースがある一方で、シングルインフェルは大体フリーズが必要です。で、えー、なんですけども、フリーズを使いさえすれば、シングルインフェルノは突破できるっていうことで、意外にそういうところ、食い火対策で置いてるシングルインフェルを突破しちゃうと、この後食い火が伸びるケースがあるっていうことと、 えっと、フリーズをかけるタイミングですね、すごく難しいんですよ。もう本当難しいんですけども、これね、実は、あの、慣れでなんとかなるんですね。僕も今、えっと、フリーズをシングルインフェに使うタイミングって、えー、3段階シングルインフェイのがこうが強力になっていくじゃないダメージが。3段階目に入る瞬間にフリーズをだいたい落とせる、落とせるようになってますね。で、1秒間ぐらい、あのー、遅れちゃうケースもあるんですけども、まあ、それぐらいの誤差レベルでやれます。なので、 あの、このシングルインフェに対するフリーズっていうのは、あの、なんていうのかな、えっと、慣れの問題だというふうに割り切って、挑戦してみるのはすごくありかなっていうふうに、あの、個人的には思っていますのでね、ぜひ、あの、難しいんですけども、諦めずにちょっと何回かやってみてもらうっていうことがね、必要なのかな。またそれができると、え、ここのね、えっと、シングルインフェルノ突破することができるようになってくるので、攻めの幅も広がるかなというふうに思います。で、 えっと、もう一個、ね、このクイヒディガフォグする場合の重要なポイントは、これクランジオとタウンホール。この二つをクイヒで追っちゃうってことなんですね。これすごい大事で、あの、クランジオをやっぱりね、えっと、クイヒで処理する。まあ、イコール防衛援軍を処理することができると、あの、ディガフォグパートの伸びが全然違うんですね。まあ、ここに、 入っている援軍が空系のドラゴンとかベビードラゴンとか、あのまあバルーンもそうですね。こういう奴らはディガホグで殴れないじゃないですか。なんで一方的にディガホグがやられちゃう。で、一方で、えっ、ー、と、アイスゴーレムとかが入ってきちゃうと、さっきね、あの言いましたけども、足止めを食らっちゃうと、そこでみんなユニットが焼かれちゃうんで、なるべく足止めされたくないわけですね。足止めになっちゃうんで、これまた厄介なんですよ。つまり、ディガホグパートで、あのー、防衛を処理するっていうのは基本的にない。 何らか事故っちゃった場合のみにやっていくっていうふうに考えた方が、あのー、成功率は高いと思います。まあ、それでやれないって言ってるわけじゃないんですよ。ロイヤルチャンピオンがまたったりしてるとやれちゃうケースもあるんですけども、ただやっぱりそれってリスキーではあるし、えー、っと、前回の角度を下げる要因になることは間違いないかなっていうふうに。なので、何らかして、食い火を中にこうね、誘導していきながら、タウンホール防衛援軍を処理しつつ、 一部エリアをカットして残ったところをディガーホグライダーで回していくというね、こういうようなプランニングができるようになってくると、クーヒーディカホグすごくね、運用がしやすくなるかなというふうに。で、もう一本、フォーマーさんのアタックをね、見ていきたいなというふうに思うんですけども、えーとですね、こちらかな。 あのさっき言ったタウンホールと援軍の処理というところをまあ別に食いいで全部叩き寄っていく必要もないんですね。こんな風にやる手もありますよということでご紹介なんですけども、これもタウンホール14ですね。えっ、ー、と、攻撃機がもうレベル3になっているんで、相当手強いはずなんですけども、ここ突撃間に、えー、と処理をさせる。これはスニークゴブリンが入ってるのかなそうですね。で、えー、タウンホールを壊して、で援軍釣っちゃうんですね。 しまってこういう、えー、と火力の低いところでクイヒに処理をさせるこれも同じですよねタウンホールと防衛援軍が処理できたことになりますのでこうなってくるとさっき言った、えー、アドバンテージが取りやすい状態になりますあとは、えー、クイヒをどうやって壁の中に入れていくかというところになってくるんですけどもで今回ホーマーさんここの壁の隙間を 利用して中にいますね。ベ ビ, ビードラゴンでこの部分をカットしていきながら、一個残っちゃっ た, った残っちゃったんで、バルーンで次ですね。で、落下ダメージを加えながら、右方もカット、中に誘導していくという感じですね。そうすると、エアジアクイーンがこの辺の投石器とかですね、ボムタワーという、比較的へっとディガホグで当たりたくない防衛を殴り壊してくれるので、非常に強い形がくれると。 で、えー、先ほど10弊社を使っていましたが、やっぱり10弊社を使えるプランにした方がディガホグはやっぱ伸びがいいんですね。あの外周部分、こういうところっていうのをみんな10弊社の劣化ビーザードが破壊してくれるのでね、ディガホグはうよりなんていうのかな、えー、狭い領域をこう進むことができるようになるわけですね、こういうふうに。なんですけども、今回は突撃艦でも、えー、兵器を使っちゃってるので、ババキンのカットに期待していたと思うんですが、これ透析器プラス アーチャークイーンをババキンでも倒すことにしてますね。これはね、ちょっと衝撃的でした。個人的には。あ、そっち行くのかなっていうふうに思いましたね。あの、本来こっちの外周部分をやるんですけども、投石だったり、アーチャークイーンを速やかにこう倒していかないと、確かにディガホグやられちゃうんですね。これ、投的にまとめて、ディガホグ本当に撃たれて全滅なんてことがしょっちゅうあるので、タウンホール14なんかで言ったら、あのディガフォグの最大の敵はもう投石ともうタウンホールなんですね。間違いなく。 になってきてるんですけど、ここをね、あの、キングを入れてことによって、カットじゃなく、もう施設の破壊の方に重きを置いていく。この発想はすごいなぁと思いました。ちょっとこれ僕できないですね。多分、こんな発想。あの、これ、えっと、偶然入ったんじゃなくて、ここウォールブレーカーで開けてますので、無意図的に中に入れてるんですよね。入れていって、おそらくですけど、イメージ的には、ここをキングでこう壊していきながら、 ギガホグは多分こういうルートであの走らせてこうと思ったのかな。こういう風に。で、この辺からもうえ試算しちゃってもいいやって、こんな風にね。まあ試算しちゃってもいいやっていうふうに読んでたのかなっていうような気がしますね。マルチインフェルノのここのところに向かわせたかったようなあのルート作りではありましたね。まあ、結果的にあ透一機のね、あった領域、ここのところにみんな、キングもギガホグもみんな集まってましたけどね。まあでも結果的にみんなお、えー、タワーになって、 こっちの方面にこう抜けていったんでね、あの形的にはあのフォーマーさんが狙ってたのはおそらくこれだったのかなーなんていうふうに思いながら見てました。いや、すごいですね、やっぱりのタンホールと、ね、防衛軍がちゃんと食い火で処理できるから、ここが大きな要因になってくるんだなというふうに。で、次もう1本だけタウンホール13あのお話をさせてください。で、もう1個ね、やっぱタウンホール12、13ってディガホグが強いと言われていた、まあ、何言われていたって今でも強いんですけど、14が出てきて、 であのやっぱドラゴンの環境になんかね、ちょっと場がなってるっぽいですけども、今のだにやっぱ強いと思うんですね。で、その強い理由っていうのが、これを見てもらうとね、すごく分かりやすいなとい う, うに思うんです。あの、ゆうさんのアタック。えっ、ー、と、クイヒー・ディガフォグのま鉄板の形である、ファンホールの処理がものすごいしやすいところにある。ということで、y うさん、ここから攻め上がっていくわけなんですけども、うんとですね、 これね、あのー、先に言ってしまうと、食い火が落ちるんですね、まあ。いわゆるロストをする形になるんですけども、そこからの、あのー、なんていうのかな、うんとヒーラーの仕事これがね、えぐいぐらいに、まあ、効くわけですよ。ちょっとね、ぜひそこに注目してほしいんですが、まずはこれ、タウンホールをレイジ状態で落としていきます。いい判断ですね。レイジ状態になってね、体力が減ってないと。減ってないおかげで、この次に当たってくる、このクロスボウと、 投石に対しても、えー、ちゃんと体力マックスを保ったまま進むことができてさらに防衛軍ともいい形で当たれてるんですがこれね相変わらず、ね、このスーパーガーゴイルが嫌なんですね。あのー、多少攻撃力が下がったといえどもクイヒーキラーであることにも変わりなくて、えー、投石機ク、えー、ロスボウスーパーガーゴイル の, あのトリプル攻撃でアチャクイのクロークを使ったけどもあのクローブ使う前に え、スパカゴにタゲられてたもんですから、そこでやられちゃいましたね。あの、黒くて無敵になるわけではなくて、発動して以降ターゲットを取られなくなるっていう能力なので、発動する前にもスパカゴがピョーンってあの花火を投げちゃったら、もうそのまま、あの、透明状態のクローンに、あーイーンに刺さってっちゃうんですね。で、落とされたというところだったわけなんですが、この後ですよね、えっと、このヒーラーたちが、今中央部分に入っているディガーとえホグライダーとロイヤルチャンピオンにがっつりついて、 回復しまくってん で, す、ね、で、えっ、ー、と、レイ、えぇ、ー、間違えた。えっ、ー、と、ヒールヒーラー状態になってるので、宝石器とかのダメージを受けても、全然ディガホグだったり、ロイヤャーチャンピオンが、ロイヤルチャンピオンの体力が減らないですよね。で、これがね、めちゃくちゃ強いんですよ。結果的には、なんか、クイヒーの仕事って何だったのかなって思うぐらい、あの、序盤に落ちたにもかかわらず、いい感じで全開まで持ってっちゃうんですね。これがえげつない。本当に。 でも当然ながらこの時にキングをえとここに出してカットをこうね入れていきながら、さっきと同じ形ですよね。中央、まあこの辺まではクイーンがこうカットしてくれてましたから、リガーとフォグライダーっていうのはこの間ですね。ただこう入って中央部分に向かいながら、最後はこうに散り散りになったけども、全部う結果的にはこの、なんていうかのかな、9時方面、8時方面に集合して前回まで行くと、ね。 いやー、ディガーも結構残ってますからね。これだけディガーが残っていたら、まあ、あの、序盤のクイヒーロストから考えると、だいぶ、なんていうのあの、生き残ってるよなっていう感じが僕はしますよね。いや、お見事ですね。あの、とっさにクイーンがやられた後、どういうふうに組み立てるかっていう判断がやっぱりユーザう上手かったですね。すぐに投下兵舎とキングをここに出していって、外周をカットさせながら、ディガーホグライダーを 当ててててていいいくくっっう、ね、中心に入れていくっていうこの判断これがあったからこそ、えー、ここにいたヒーラーが、えー、っとちゃんとね、賀ガホグに突くことができた。でさらにその後ろからロイヤルチャンピオンまで当てていくっていう、まあそんな感じの。まあ、鉄板の形を、食い火をロストした後の、もう本当、考える時間がない、間もないの中で、パパッと、えー、組み立てることができたのは、やっぱりこれ、慣れてるからだろうなというふうに思います。慣れはやっぱ大事ですね。いろんな戦術をするにしても、本当うまかったな はい、ということでですね、もう一本、えー、タウンフォルール12を見ていきたいんですが、うん、これはですね、マジで、えー、食い火をする上での鉄板の形と言っても過言ではないかなっていうふうに、えー、思うやつですね。イさんが詰めているタイプなんですけども、島型と呼ばれるやつです。何かっていうと、あのー、まあ、松島みたいなイメージで思ってもらえばいいと思うんですけど、この島が点々としてるんですね、こういうふうに。これも島。まあ、これも繋がってますけどね。一、え、応、ー、あのほぼ島上。これも島ですね、こういう で、この島の特徴って何かっていうと、ここにこういうルートがあるんですよ。こういうね、ルートがある場合っていうのは、結構、えー、っと、食い火をこの隙間に歩かせることができた場合に、バックが取れるんですね。このルートの左右から、クロス棒に、えー、タウンホールに、マルチンフェルノに、えー、防衛援軍に、イーグル砲にと、ガンガン打てるじゃないですか。 こんな風に打てちゃうんでえ、そこをちゃんと歩かせることができると、バックワードっていうのが、まあ、この締め型。で、その締め方配置を攻めるときにえ、このギガホォクはすごい相性がいいんですけども、今回ウッキーさんね、すげえなと思ったのが、これね、あえてね、この真ん中歩かせないんですよね。で、この後どう展開するんだろうっていう風にちょっと思いながら見てたんですけども、えっと、これタンホールのところに行ってですね、これ防衛軍釣るのかと思ったら釣らないんですよね。で、この後の展開ですよ。ちょっと見ててほしいんですけど、これ。 わかりますかね、これ。これね、外に出すんですね、これ。おおマジかよって思いました、本当に。あの、これ、どう狙ってたんだろうな。もう、もしかしたら、こっちにこう抜けさせて、で、えっと、抜けるタイミングでティガフォグをこう展開していくっていうプランだったのかもしれないですけども、あの、個人的にはね、これ、あの、なんだ、あの、かなり衝撃的でしたね。えっと、相手の、 バガゴイルもうこれ処理するユニットがいないので、ポイズンで焼き切るしかないんですけども、これ焼き切れちゃうんですよね、こんな感じで。で、束になったディガーたちにちゃんとこうヒーロー当てていく、プラス、効果弊社をここから出してるので、これで、こうね、外周部分のカットをどんどんこうしていきます。でこれ見ていくと思うんですけど、まあ、ディガーオグってどんなにプランが崩れても、こう、取れちゃうのっていう風に思い、思いませんあの、さすがに、あの、この呪文の石とか、すんげえ的確なんですよ。 分かるんこすはフリーズをマルチにちゃんと当てて、えー、その後ろから、えー、レイジをかけていって、ディガーたちを一気に加速して、こういうね、高火力体を突破していくとか、アーチャークイーンにしてもこのタイミングでまだ生き残ってますんでね、ちゃん と,、えー、と体力管理ができてるわけなんですよね。こっちも見守りながら、ディガーたちもちゃんとこう動かすことによって、これだけのディガーが中盤に残っている。でも絶対これ、プランニング崩れてるはずなんですよ。このプランニングをするはずではなかっただろうなっていうような、あの、ユニットの出し方になってるんですけどね。 レイジもほぼ残ってるし、フリーズも残ってるしクローまでのあー、クロークまで残っちゃってるみたいな感じですよね。これはやっぱね、ディガホグの底力だなっていう気がします。あの、タウンホール12において、やっぱりディガホグってすげえ強い。あのー、ポンコツのボンクラっていうね、あのドズルさんのチャンネルでやっている毎週水曜の番組で、あのー、ドズルさん、ディガニキ、ディガニキって言われていて、もうディガをめちゃくちゃもう声なく愛してるあのプレイヤーだ あ だ, っただったって言っていいのかな<笑>別に引退したわけではないんですよね。プレイヤーなんですけども、あのー、今回もディガー26体ですね。このディガーが最後まであんだけの働きをする、あのー、プランが多少崩れてもですよ。っていうのは、やっぱり、あのー、マウッキーさんのその場その場の判断、力もさることながら、もうそもそもこのタウンホール12において、クイヒディガホっていう戦術がいかにその伸び、まあ、伸びる、アドバンテージの取りやすい戦術なのかってことを、 僕は、その、審査されているような、そんな気がしましたね。ぜひ、あの、12のプレイヤーの方は使ってみてもらえたらなというふうに思いますし、13になっても、当然、現役です。で、さらに14。それらも、ああいうふうに撃破できるポテンシャルを秘めているアタックなので、今ちょっとね、タンホール14では、あの今回紹介したようなディガフグの形っていうのは、少し、使いづらいというか、まあ、相対的に弱くなっている。でも、これからまたね、ディガフグ復権は必ずあると思いますので、どこかで。 それを見据えて今のうちから12、13でディガフォグ楽しみながらチャレンジしてもらうというのはね、すごくありじゃないかなというふうに、個人的に。ぜひ、猫さんも覧いたたら幸いです。 はい。というところでですね、本日、タウンホール12、13のクイヒー・リガホグに関して見てまいりました。いかがでしたでしょうかあの、これ参考になったらいいなというふうに思っていただきましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして私のチャンネルですね、12から14まで幅広くクラン体制のこういう解説系の動画ですね、やっておりますので、これからもどうぞご視聴よろしくお願いします。では、最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。